100キルいったっしょ、これでお前 お, 前おどうも皆様こんにちはグリードです、えー、僕はですね、まあ、今までのこの COD の作品において、まあ、100キルとか、まあ、大量キル系をねこう上げてきたわけなんですけども、えー、今日も今日というか今作か今作もしっかりベータ期間中に、えー、100キル達成いたしました えー、前回ね、99キルで終わっちゃったんだけど、今日はちゃんとした100キルでございます。今回は武器はトンプソンを使ってきました。あのね、今作、このゲームがもっさりしてるって言ってる人はね、ぜひ見てほしい、今日の動画。本当にね、モダンケイトのエンジンって、もっさりしてないから、めちゃくちゃスピーディーだから。 なんかこの今までの COD の歴史の中でもう一番トップクラスに操作性が僕的にはいいと思ってるのでもっさりしてるってね言ってる人は多分ねスライディングキャンセルを知らなかったりすると思うんですけどまあこの動画めっちゃ対応してるんで、えー、まあぜひね今日の動画見てってくださいというわけで高評価はぜひモチベーションになるのでバシバシっとお願いしますさあというわけでやっていきたいと思いますさあこのマップでもうこのマップときたら もう大量キル狙いますよ。バチバチに狙いますよ、俺は。<笑>おお、今のた食えそうだったよな。<笑>大丈夫かな、センター。ルル危なーーわー、こっち見てたか。うわ、よく見てたな、てか、あの人。大丈夫かな 右から来てるかなフラグ入れてダブルキルかちょっと左から詰めるの方が良さそうかないやもう人数がさ重々でさ10対10だからさパンパンなんですよねもうここにベーカーは触られてる リスポーン変わったな B は止めれなかったけどこれ B 前押さえて OK ワンチャン出たかこの武器やばいんじゃないマジででワンコ出すああミスったな そんな思いっきりと思いますんでしたーールル指はだ誰か出してると。俺さ、今見たあの、葉っぱ、葉っぱ、葉っぱにフラグ防がれるんですよね。<笑>どうやってんねんって感じだけど。デスマシーンは強いけど、デスマシーンのキルって、キルストリークに含まれないんですよね。だから、ちょっと。 ワンコのキルを伸ばしたいので、ワンコを出すためにキルを伸ばしたいので、本当に SMG でとつってた方が、楽。うわ ー, ー, ー, ー, マ, おーマジで最高うっと開けようだって。ほい。で、さたまってる。まぁ、あ、今作、ベータ版はちょっとまだ、足っとおかしいから、 デッサの意味があるか分かりませんけどもてか4 0キロってペースらないですかいや、これでね、急須を意識したら、急須ペース落ちてしまうから、近接行いきましょう。わー、右2枚で来るか。これリスポーン変わったな。よしよしよしよしよし。後ろやって、 A か、先に止められたらと思ったけど、ーーーこの辺で上がってあったからいると思うけど、2人もいる、ラッキー。ーーちょっと B 前押さえようか、それ。ここ来るぞ。ーーえ Double kill. <laughs> <笑>えっ ナイスうわなんで伏せてこっち見てんのえー、<笑>ちょさ最初の最初のあれが気になりすぎてえー、あんな壁抜きの仕方してくるーーちょここ B, B 拠点で制圧するためにルル OK これ使おう マジで B 拠点制圧するのに最適ですわこれはええー、今の隠れたと思ったのにでこれでまさかの C 湧きでございますなぜでしょうかこれはですねこんな大人数でやってるからでございます A ボー A ボー 二度と間に合うかな。うーわーマジか、今敵強いな。今の勝ったと思ったわ。ダブルキル、今の。うわーこれはちょっとリコイン制御厳しいところでいいしね。これ今10、10人でやってんだっけ ?8 人ぐらいだったら、連キルしやすいな。ちょっとね、この人数だと、もう、あれだわ。<笑> <笑>多すぎて生き残るのほんと難しいわ後ろから来たか70キル100キルいけるかなあ30キルよ<笑>しよしピン前取れたぞ リロードした1個。1個出た。とりあえず B マイ押さえてれば。とりあえずこれずっとここで b 防衛してればいいんじゃないかな。うん、こんな感じで。<笑>で。 がいや、多すぎでしょお前が何で生きてんのやばいやばい強すぎるウルトワケ ー, ラキール弾がなくなっちゃったよ。弾がなくなっちゃったよ。 いや待ってやばいこの試合マジでやばい<笑>ちょっと待ってこれ僕のワンクだよね981万スコアやばいやばいやばいやばいやばいってベータでとんでもないル数出しちゃってこれ。俺 はっきり言ったっしょこれでお前、お, お前。おあああおおおおまだいける ダブルキル、トリ百十二キル、百十二キル、バイク、トーシング、チャーリー、バイイロイカルキル。 120キル行きーたい<笑>これは。 よし1 1 9ロこれでやべあと1キロ、あと1キロ。あ<笑>よしごっちゃう<音声>あっおおもう 燃えつきたわ。